さあさあ、まずはですね、皆さんこちらをご覧くださいというところで、いやー、20億円突破しましたよ。いや、早くもですね、2週間で劇場版鬼滅ネバー。 まあ、先行上映なんですけど、いや、素晴らしいですね、というところで、えー、ま、そんなね、20億円を突破してかなり盛り上がってるところですね、えー、さらに最新情報入りまして、なんとですね、えー、2月の25日からまずは皆さんこちらをご覧ください。さあ、まず一つ目なんですが、あ、なんと2月の25日より、MX4D、そして 4DX での上映が決定いたしました、というところで、いやー、マジですか。 いやー、上限集結のあの冒頭が 4DX でえかなり<笑>揺れてしまうというか<笑>、いや、どうなってしまうんだって感じなんですけど、いや、まあ、ほぼほぼアトラクションですよね。うん、まあ、4DX で刀舵見てしまったらほぼほぼアトラクションになってしまうんじゃないかなということなんですけども、まあ、4D こんな感じですね。いやー、どんなギミックが、 ああ隠されているんでしょうかね、まあ、炎の描写もありますからああ遊楽園の方に炎の描写もありますから熱い、えーちょっとねえー、シーンとかもあるんでしょうがねはいということで、まあ、4DX 公開があ2月の25日よりということなので、まあ、皆さんぜひぜひちょっと楽しんでみてくださいでさらにですねこちらでございますさあ2月の25日より、えー、ドルビーシネバ版のね上映も決定いたしましたというところでいやーすごい<笑> で、まあドルビーシネマはですね、こんな感じで、まああの、劇場版の一番トップクラスというかね、えー、いろんな音響とか映像とか突き詰めた、まああのね、上映版ということなんですけど、まあそんなドルビーシネマがですね、公開決定いたしましたというところで、まああの、この劇場版を本当にもうスクリーンで余すことなく最高に楽しみたいよっていう方はですね、まあ、本当におすすめの、まあ、ドルビーシネマね、公開となりますので、まぁ、あ、ぜひぜひ、 こちらも楽しんでみてくださいって感じですよねで皆さんさらになんですけどもこちらでございますさあなんとですね劇場物販が なんと追加となりましてですね、2月の25日より、新商品が発売されます。で、まずは皆さんラインナップね、こんな感じ。いやー、なんか豪華なんだよね。うん、前回の2月3日に公開されたあの物販と、さらにこちらの物販両方とも販売となりますので、かなりのグッズの量がね、販売されてくるんですが、いやー、今回かなり豪華な追加がありますね。で、まぁ、あ、こんな感じでパーカーとかも、 追加あったりとかいや、これ、ぬいぐるみですかね。いや、めちゃめちゃいいっすよね。なんか、かわいいね。ほんと、ウンロジミツリさんのぬいぐるみ、マジで欲しいなって感じなんですけど、他にもこんな感じで。いや、やばいっすよね。うん、このクリアチャームかな。これ、めちゃめちゃかわいいっすね。うん、で、まあ、上限のね、グッズなんかも追加となりますし、えー、さらにこんな感じで。はい、いろいろですね。うん、本当に深い。えー、てか、一番下見てくださいよ。これ、上限の鬼の、 なんかランダム缶バッチ。これあれ完全に<笑>え。えこれあれじゃん<笑>。まだ出てないやつじゃん<笑>。もう上映されたからですか いや、素晴らしいですね。上限の鬼のグッズも、おなんと追加ということで、まあ、こんな感じですね。まあ、2月の25日より、まあ、販売開始となりますよというところで、いやー、また一癖、ちょっとつけてきましたね。サプライズという形なんでしょうか。でそして、まあ、今後ですね、発表されるかわからないんですけど、まあ、さらにですね、入場者特典の方も発表される可能性がございますので、まあ、そちらもちょっとこうね、期待しておきましょうということで、まだまだ、 鬼滅の刃の新作映画のまあ、進撃は止まらないよということでねまあ、そんな最新情報がまあ、本日入ってまいりましたはいということで4月からねえ放送開始されますのでえ皆さんぜひぜひちょっと、ね、こちらのチャンネル登録してねえ今後とも最新情報を受け取ってくださいえでは皆さんまた次回の動こでお会いしましょ う, うっー